おはぎバンド石井智明のあれすることだけやめられない皆さんこんばんは石井智明ですこれだけはどうしてもどう考えてもやめられないことをテーマにおしゃべりするおはぎバンド石井智明のあれすることだけやめられない 8月21日月曜日の夜の放送皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、この番組はね月水金と日替わりでお送りしておりまして、えー、まあ日替わりでテーマを変えてお送りしてまして、まあ、これだけはどうしてもやめられないなみたいなことについてお話をしております、まあ、今日のテーマはね、えー、月曜漫画という感じで、えー、少年ジャンプの発売日なんで少年ジャンプについてつらつらと話していきたいなと 思っております、まあちょっとオープニングトーク的にね、えーまあ、8月もあと10日でおしまいなんで、まあ、夏休みねあと10日しかない、えー、まあキッズたちね<笑>あのいると思うんですけどでもなんかあれですよね9月入ってからもまだ夏休みが1週間ぐらい続いてるみたいな人も人というか学校もなんかあるっぽいですよねなんか最近そうなったのかな僕らの時もなんか2日3日ぐらいは多分あったと思うんですけどね あの微妙に伸びてるのかっていう感じで<笑>もうオープニングトークとか言いながらもう何もあれですよねまあまだまだね、えー、僕は夏が終わらないので、えー、10月ぐらいまで海に入りたいなと思いつつ<笑>日々やっております今週末も多分海に行くんじゃないかなあのみんなでこう行くこう友達とかと行くのはまあ最後になるかな今年の夏は。 ななのでで、えー、楽しんでいきたいなと思ってます、まあ、そんな感じでね、えー、先, 先, 先週は、えー、ジャンプが休みだったので、まあ、別の話をしてましたけどね今週はようやく、えー、ジャンプが発売されましたのでというのも、ね、先々週増刊号で、まあ、増刊号の時は、えーとまあ、次の週お休みという感じで、ねえー、待ちに待った。<笑> でもいろんなことをまあ夏満喫しすぎてねあっという間だったなっていう普段だったら結構待ち遠しかったりすることもあるんですけどね、えー、今日はもうしなっときたなっていう感じですねただやっぱ増刊後明けっていうのはもうね結構なんか楽しくてこうデコピンあるじゃないですかデコピンする時にこう親指でこう力をグーってためてプッて離すみたいな あのー、1週間お休みのときにこう力がためられてプッて出した時のこのパワーがね、こう増刊後明けも結構面白い展開が多いので、えー、僕は割と好きですね、もちろん増刊後前も先々週話した通りなんですけど、えー、まあ来週休みだから、とりあえずある程度の展開はえ ま, まとめとこうみたいな感じで話が一段落するパターンも多くて、増刊後も結構、ボリュームも多いしね。 あのおすすめというかね僕の好きな回ではあるんですけど今回もなかなかいい回揃いでしたね特に、えー、表紙、関東カラーで冒頭にあった「約束のネバーランド」とても面白くなってきましたねこれはちょっとこの後の展開次第ではもうコミックス欲しいな感ありますね僕のバンドメンバーも「あの約束のネバーランド」をコミックスで買って読み始めてましてね、えー、もうすごい面白い展開になってきました、まあ大体こう 表紙とかね飾る時とかかか関東からのっってて別別に別にいいううが多んんんんですよなんか、あのーうん、なあこうタイミング的にねあのー、連載1周年っていうだけなんで別に練習1周年になった時のタイミングでちょうどよくね話が展開するってこともないんですけど最近のこの約束のネバーランドのラフソコのネバーランドの展開はなかなか面白いですよね。あのー、まあ、鬼に 鬼に管理されて飼育されて食べ物としてえ管理されてる人間のまあ子供たちがその農園を逃げ出してえ外の世界をに触れに行くというかねそこの外の世界で生きてる人間たちと触れに行くっていうところでえまあ過酷なんですよね自然もそうだしその野生の鬼もいるしあのその中でまあ2人の 鬼, 鬼に出会うんですけど「鬼に」ってすごい言いづらいですね。出会うんですけど あのー、その鬼の2人はねその宗教上の理由で人間を食べないっていう話なんですよなのでまあその人間に加担してこうなんか初めて人間の友達ができたみたいなでもなんかこう含んでるんですよね鬼が何かを多分子供たちが知りたいことを多分知ってるんだけど、まあ、鬼の方はいずれ知ってくだろうっていうことで黙ってるんですよただあのー、今日の回で言うとね まあ、送り出すすんですよねその鬼仲間の鬼2匹はとある森みたいなところに住んでて、まあ、やるべきことが別にあるんで子供たちは次の世界というかね次 の, その探索に向かわなきゃいけないんでそれを送り出した時に、まあ、人間たちはそのあの飛び出して、ね、その冒険をしている主人公たちっていうのは、まあ、鬼の世界に生きる人間たちで彼らはその人本当の人間の世界を探しに行くと。ただその人間ののの世世界界と鬼の世界の取り決めで もう昔はねこう鬼が自由に人間を飼って食べたけどもうそれやめてくれと。で農園みたいな感じで管理して人間を食べるのは OK だからもうお互いの世界干渉しないでねっていうふうな取り決めをしたので今世界が分裂してるんですよね。でその分裂した人間世界の方に主人公たちは戻りたいっていう話なんですけどまあその彼らならこうルールを そのね取り決め破ってくれるかもしれないみたいなルールはいつも人間側が破る作るもんだからねみたいな感じでただその時ねそのルールを破った後そのもともと助けてくれた2人の鬼の片方がねルールさえ破ればまた自由に人間を狩れるようになるとで宗教上の理由で人間を食べないって言ったんだけどそこちょっと 一つだけ間違いがあって要は自分で狩りをして食べたもの狩りをしてたものは食べてもいいただ今の鬼の世界は人間は全部管理されて飼育されてるものなんで人の手で作られたまあ鬼の手で作られた人間だからそれは食べるのはその競技に反しますよねっていうその野生の人間まあ普通に人間世界の中に狩りに出てって取った人間だったら食べてもいいでその鬼はなんでその主人公たちに力を貸したのかっていうと またね人間と鬼の世界が曖昧になって野生の人間っていうのができればまた人間を食べることができるとまた人間食いてえなっていう結局は人間を食べたいけどその自分が信仰している神様とかその宗教の教義に反するから食べないし主人公たちも助けたっていうそのなんか危うさでですよねでしかももう一個言ってたのはどっちみちねその主人公たちを こう外の世界に放り出して万が一人間の世界に戻れないとしても彼らはどんどん仲間を増やしていって野生の人間っていうのをまあ彼らがね野生の人間というか彼らが例えば子供を作って子供の世代になったらそれは野生の人間だからそいつらは買って食っていいだろうみたいなどっちにしても自分にとってメリットがある最後は人間を食いたいからみたいなっていうこうなんか危うさがねこうドキドキするしまあなんかなんて言ったらいいんですかねそのまあ そのために世界が分かれたんだけどそれを一つに戻したいっていうのもあるしなんかやっぱこう全員が正義なわけじゃないんだなというかまあ自分、まあ、みんなね一人よがりなわけじゃないですか。そそのの誰だったったけなその 漫画だったと思うんですけどね。戦争っていうのはお互いが正義だ。自分たちが正義だって思うから戦争になるわけでどっちも悪いわけじゃないし、どっちかが 100% いいわけじゃないっていうことかもしれないけどね。まあ、最近の少年漫画とかでもなんかみんながみんな悪いわけじゃない。みたいなっていうような描写が多いですよね。こう敵にもやっぱり何か自分のポリシーとかプライドみたいなのがあって、そのために戦ってるみたいなのもあるんで。まあそういうこう。複雑というかね。それぞれの思惑があって。 まあ、鬼の方はベストにしてもバットにしてもまあ人間たちがこうベストの結果を出して主人公たちがベストの結果を出して世界 の, その境界線を破壊したらそれはそれでいっぱいの人間食べられるしもし彼らが失敗しちゃったとしてもまあ人間食えるじゃないですかみたいな そ, そういうことを言いつつ結局まあ少年漫画で漫画なんで。 何かしらの形で、ね、あのー、こうハッピーエンドにはなっていくと思うんですけどそういうこう危うい仲間みたいなのがいるのはねすごいいいですよねただね危うい仲間で言うと今週の「ドクター・ストーン」に出てきた「こう朝霧源っていう手品師みたいなやつ今その「ドクター・ストーン」っていうのは科学復興漫画でまあ原始時代要は原始時代の世界に、えー、科学技術をもたらして、えー、今の「 僕らが生きてるような社会ぐらいまでもう縄文時代みたいなその原始時代からもう一気にこう科学進化させようみたいな漫画なんですよ。で、えっと、その時にまあ科学でみんなを救いたいっていう時と人とまあそのせっかく科学進歩させるんだったら進歩したえ世界にいたようなまあ腐った人間とか全部いらないからえとちゃんと人を選んでね えー、といいやつしか残したくないっていうまあ敵陣営というか話が合わない敵陣営がいてまあそこから来たスパイみたいな感じなんだけどそのスパイ自体もいや僕はこうどっちにも寝返りますよ自分が生きることが大事なんでみたいなキャラがいてこういうの嫌いなんですよねブリーチでいうと10銀みたいなまあ銀はね最後散り際良かったんですけどあの結局何かしらの散り際になるまでこう信頼信用できないじゃないですか 「ファイナルファンタジー4」の「カイン」とかね「俺は正気に戻った」とかって言いつつまた裏切るみたいなそのまた裏切るのやめてくれよみたいなっていうのはあるんであのこういう裏切るかもしんないなっていうのはあんま好きじゃないんですよだから今週の「ドクターストーンあのだんだんね仲間が増えてきていや鉄の文化とか鉄器を作り始めるような話としては面白くなってきたんだけどいやそのキャラクター出すみたいな風にはちょっと思ってますね まあ、その分だから約束のネーバーランドはもうこう純粋な悪というかまあ人間を食べたいっていう欲望があるっていうところは分かりやすいんでまあ そ, そいつがねお互いの利益のためにこう一時その協定を結ぼうぜみたいなのはすごい好きみたいなあとはあれね今週のヒーローアカデミアもそうですね結局あのなんだっけこの名前忘れちゃったそうなんだっけこの スパイダーマンみたいなやつと人コピー作れるやつとねあの血飲んだら自分の姿変えれるみたいなやつこの2人もやっぱりこう自分のために動いてるもののなんかこいつらはあのー、まあ敵の方を裏切るタイプなんでねなんかそれは許せるな<笑>みたいななんか話がグダグダいってきましたねやっぱり一個一個紹介していくとねこうなっちゃいますよねまあ今週ハイライトで言うとやっぱ「ボルト」が連載されてる回なんで まあ、ボルトがやっっっぱちょっと良かったですよ、ね、この、まあ、今回その話が一段落してその一段落した敵から新たな情報を聞いて、まあ、そのナルトでいう暁みたいな悪の組織みたいなのがいるっていうことが分かり始めてでえっと、まあ、次に話が展開していくっていう感じなんだけどまあなんか今回、まあ、ボルトがね単身で敵を倒しに行ったんだけど最後は あ, のー、あいつ。 美月君 と,、えー、とサラダちゃんの2人が助けに来て3人体制になってこう助けに来たっていうのでおやおやって思ったんですよあのボルトってナルトの息子だしそのサラダちゃんはあれサラダちゃんだよね<笑>はえっ、ー、とサスケのむす娘なんですよねでもう一人美月はあのオロチマル系の人間なんでまた出たわこれみたいなこの3人のワンセットっていう、あのー、なんていうの あでも違うのかあっ合ってないのかそうだそうだねあのそうだねっておかしいかあそうそうごめんえっとサラダちゃんはサスケの娘であるけどしかもさくらちゃんの娘でもあるのかあそれで言うと合ってるねだから何が言いたいのかというとまあナルトで伝説の3人っていたんですよねまあジライアとオロチマルとツナデっていうこの3人がまああのー、ジライアは えー、ナルトの師匠でももああるるしナルトののお父さんの師匠 で, もあるでオロチマルっていうのは、まあ、散々敵だったんだけどね、まあ、サスケくんにこういろんなこうあ あ, のあでもないこうでもないことしたりとかあの戦いを教えたりとか術を教えたりとかいろんなことを教えてた人のキーマンで綱手っていうのはえっ、ー、とあれさくらちゃんの師匠だったみたいなでその3人っていうのがいてでそれぞれ、まあ、自分のこう なんていうのあいつ式紙じゃなくて口寄せの術でまあ一人はカエルを呼んで一人はナメクジを呼んで一人はヘビを呼ぶっていうまあく組ですよねそれを口寄せで呼ぶ三人で伝説の三人伝説の三人で伝説の三人三忍びでね三人なんですけどで鳴門の世代になって鳴門佐助サクラっていうのがそれぞれ鳴門が、えー、ジライア先生から教えを請うってもらってでえー、っと佐助は、えー、オロチマルでサクラちゃんは、えー、ツナデっていうので。 最後ラストシーンのの方でで人が口寄せの術を呼ぶんですよでそうすると、えー、ナルトがカエルを呼んで、えー、サスケがヘビを呼ん で, でサクラちゃんが、えー、ナメクジを呼ぶともう完全に伝説の3人の再現をしているもうゲロ圧の展開だったんですよねも う, もうこれはもう全員で口寄せするだろうってパッてやった瞬間に「はいはいもう展開わかります」みたいな「もう伝説の3人ですよねこれは」っていう超熱い展開があったんだけど今週のボルトもねその助けに来た2人っていうのがまあ さくらちゃんの娘と、まあ、オロチュマルのがお父さんだって言ってるあのオロチュマルの息子、まあ、多分実験体なんだけどねもう体からヘビが出てきた時点でもうすっかり忘れてたんですよ美月君ってなんかあれオロチュマル系だった気がするなと思ったんだけどもう腹からヘビがニョロニョロって出てきた時点でヘビやんと思ったしでサラダと、まあ、ボルト3人揃ってこうもう完全に伝説の3人のこう。 まあ、完全遺伝子っすよね3人の弟子の遺伝子が入っちゃってるんで、まあ、オロチマル の, あの美月君に関しては完全に 3, 3人のオリジナルの方の遺伝子ですけどねまあそういうちょっとした伏線回収もあって今日今週はおーお暑いなと思って見てましたねそうあとはこのナルトとかボルトでよくありがちなのって話がねなんか微妙に終わんないんですよなんかあのー、なんていうのこうフリーザ編とか ななんかかセル編とかあるじゃないですか一旦話が終わって平和になったと思ったら束の間みたいなもう全然新しいところから敵が来るみたいなんじゃなくてなんか地味にねね話が続いていてくんですよ、ね、これが僕昔すごい嫌いで、あのー、ずっと連載で読んでてコミックス集めてなかった時なんですけどなんか暁っていうやつのメンバーを全員倒しきったと思ったらなんか生きてたりするしそれって何ていうの もうそもそも描写として死んだ描写がな い, ないし死んだと思ってたら生きてたっていうよりかはあそういえば話の中でこいつだけなんか出てきてないと思ったらまだ生きてんのねみたいなでそうすると何々編で言うと新しい編が始まってるんだけどもう何ていうの暁のボスは倒した後なのに暁のメンバーはまだ生きててとかっていうのが、まあ、週刊連載で読んでるとちょっと分かりづらいんですよねでそれがやっぱりこうどないやねんみたいなのがあって<笑> あ, のあんまり好きじゃなかったんだけどこれ単行本で読むとこう話がね無限に絡み合って1回読み始めると止まんなくなるんですよこれはすげえ面白いなと思ったんですけど今の「ボルト」がまあそんな感じでちょっと全体の雰囲気もルト、まあ、も暗めなんですよねこうもうなんかカットビ冒険タみたいなそういうなんか元気いっぱいみたいな主人公は元気いっぱいなんですけど、まあ、どっかに暗さがあるんですよ なのでなんかボルトもそういう暗さとなんかこう話がまだまだ続いていきそうというか完璧に終わらずになんか怪しさがどんどん残っていくみたいなねあの呪因とかそうですよね今回ボルトの手にこう呪因っていうこうなんか入れ墨みたいなのがあってまあうまく体が動かなくなるみたいなでそれってこう不穏な気配じゃないですかでその不穏な気配っていうのがもう今のその話の編の最後の方で不穏な気配を出しちゃうんですよもう何何気持ちよく勝たせてくれよみたいな そういうところもあるんでそれはすごいこうボルトもなんかナルトっぽいなっていうなんかブリーチとかはあの分かりやすく話の最後の方に来るとまあ新しい力に目覚めて敵をドンって倒すけどまあその新しい力自体がよく分かんねえなっていう感じなので気持ちよく敵は倒せるんですよねでこのまた圧倒的な力を自分のものにしていくっていうストーリーが想像できるんですけど まあ、そのなんか力を奪われたりとかそういう展開って先が読みづらいというかこのあと結構大変な思いして力を取り戻したりするタイプが多いんでそこはなんかうーんって感じであるけどままあそろそろろ単行本変えようって話ですね<笑>まあ先週の「ドラクエの」の感じからすると割とテンション低めでお送りしてきたもののまあこんな感じでねえゆるゆる続けていきますので今後ともよろしくお願いしたい所存ですね。 というわけで8月21日月曜日お送りしていきました。これだけはどうしてもどう考えてもやめられないことをテーマにおしゃべりするおはぎバンド石井智明のあれすることだけやめられない。いかがでしたでしょうか。次回も僕のやめられないあれこれについて話していきますので皆さんのあれこれもぜひ教えてくださいね。お相手はおはぎバンド石井智明でした。ではまた。